これは運命の出会いですよ出会った M9 なの人気者だなこれは運命の出会いです指揮官の御指示であればイングラの M10 ようやく見つけてくれたで指揮官私92指揮犬が着任しました解読先はどの正体ですかあら指揮官今日から一緒だよ こんな年寄りをお好みとはお主は相当な変わり者じゃな p p 2 0 0 0です 私精一杯頑張りますこんな年寄りをお好みとはお主は相当な顔してよろしくお願いしますねフ b p ワルサけ BPK のできて嬉しいですわ。 あなたが私の指揮官なのですか？ゆ usb コンパクト、今日から指揮官の下で働きます。よ、よろしくお願いします。 38です。よろしくお願いします。あなたが私の指揮官なのですね。指揮さん私のことや<笑>悪は何フさ、b p k よ。指揮官、お会いできて嬉しいですわ。 私たしはワルサゲベやドライオとフィアチが。 どうも優雅な戦いをご覧に入れますわ。指揮官殿、私が器具に。はめまして、指揮官様。チョコ食べます。じゃあ、よろしくな。はい、指揮官、指揮官殿。 わたくしが気ぐに加勢すれば100にきょうしぜはあくしは結構よ。 球を地球に当ててみ。 式ですあらだよ早速このゲームに参加するよじゃ<音声>あよろしくな毎式は、うん資料の情報と一致してますね私はさですさ 私のことはあまり気にしないでくださいはじめまして L85A1 です指揮官オス AR21 です指揮官様作戦計画はどこですか直感に頼るだけの作戦はよくありませんよ 聞き取ってくるベレッサ M M38 です。よろしくお願いします。こんにちは、しきさんさん。G3 と呼んでください。はじめまして、しきさんさチョコ食べます<笑>やっと私の出番ねあ。あなたがしきさんですか q a 9 1と言います。私の名前。 ちゃんと覚えてくれますかゃあよろしくな前指揮官 よろしくわたしは 殲滅してあげるねどうも今からこの AN94 はあなたの命令に従いますえっといや何でもない。 em59 です。トカレフ m19383 乗指揮官